2曲も行ってみたいいと思いますこれは「ソーラン」と言います学校小学校運動会とかでもやる「ソーラン」これを私たちのキッズの時のチームの代表曲になりますそれでは行ってみたいと思います行くよ はい皆様もお手拍子よろしくお願いします体温まりますよ はい、今そのをい、そ羽ばたいてみろ この横でね、得 点, 得点していた人うちの代表なんですけど燃料は年齢は言えませんはでは皆様に感謝を込めて礼ありがとうございましたありがとうございましたはい、まいたかの皆さんありがとうございましたもう一度大きな拍手をお願いいたします